三つ橋筋は絶景伊原山の片道60分のコースで親子登山してきました、えー、伊原山はですね佐賀と福岡の県境に位置する標高9 8 2ルの、ね、山になりますルートはですね、えー、と糸島方面、えー、三瀬方面などさまざまあるんですけど今回はですね 小幡岳登山口からの片道60分ルートをご紹介したいと思います。はい、えっ、ー、と佐賀の方からですね、小幡岳登山口、えっ、ー、と最短大体たい60分ぐらいでピークにつけるそうです。伊原山ですね。ええー、980メートルぐらいの高山だったかな。行ってみたいと思います。ね、小幡岳登山口へは。 三瀬峠の方からですね、えー、向かいますこちらのですねルートの方が道幅が広いのでおすすめです登山道付近は駐車場はちょっとないんですが、えー、皆さんですね、えー、と路肩の端っこの方に寄せられて止められていました三瀬方面の方がですね道幅が広いので私たちはちょっとそちらの方がいいんじゃないかなと思いました、えー、建物の前にはですね 止めないよううにしましまょ小畠登山口のルートですけども大体、えー、いい20分から30分ぐらいでですね、えー、鉄塔にたどり着きますで鉄塔から、えー、だんだんこう上っていくようなですね、えー、斜面が本格的な山道になっていきます途中鉄塔に行くですね手前の方、えー、道切りにですねちょっと水が流れてたりとかしてるんですけども えー、この道が結構ね、面白かったです。いつもちょっと水が流れてるか、ちょっとわからないですね。 のところまでね、ちょっと画角入るってな、はい。いました。鉄塔付近、ちょっとね開けた場所なんかもあるので、休憩されるのもこちらおすすめですね。鉄塔から少し日当たりの良 い, い山道になります。鉄塔からですね、だいたいもう5分ぐらい進むと、最初の三つ葉措置が見えます、えー。一番最初のね。 三ツ葉ツツジなこの坂登ればっていうね間、えー、しばらくすると急登が続くんですけど、えーえー、ここ登りきるといよいよ三原の山頂になりますこ れ, これは三ツ葉ツツジですこの坂登る何な ん, なんだ ここからです、ね、ちょっと蜜蜂筋とかいろいろ植生が綺麗なのでおすすめの登山ルートですね途中結構道がね狭いところもあったので子供は長いズボンを履かせた方がいいかなと思いましたあれ蜜葉以上あるけど1234つ葉蜂筋だよ 山頂ですね、結構広くて、えー、とレジャーシートとかも結構広げれそうな感じでした。えー、と岩場のところはマムシ注意とかいうね、えー、と表示もあるので、十分気をつけてくただった方がいいかなと思います。結構福岡市内がですね、結構一望できるような綺麗な景色で、さらにですね、あのー、ちょっと展望スペースみたいなところもあって、そこから三つ葉通詞が結構綺麗に見えました。 三つ葉筋がね、もう最高ですね。えー、満開。えー、今週来週ぐらいが見ごんじゃないかなと思います。他の登山客の方からも教えてもらったんですが、水なし登山口からのルートも草花が綺麗みたいですね。えーと、稲山のですね山頂結構人が多くてね。えー 取れませんでしたので、ちょっと奥に行ったん展望スペースで、えー、紹介します。982メートル、えー、とですね。ミツバチ筋がね。もう最高ですね。ここから見えるですね。ちょっとミツバチ筋のね。道みたいなのがあるんですけど、ここで結構ね。写真撮ると結構映えましたね。 してきました。伊原山はだいたいここから1時間ぐらいですね、約、えー、と下山、だいたい40分ぐらいで終えられたと思います、途中、ちょっとわらびなんか山菜をとって買いましたけれども、そういう楽しみ方もありなんじゃないでしょうか、えー、今回のですね、えー、と小畠登山口からの伊原山登山ルー想、えー、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。